よろししくお願いします夢は叶うのではなく叶えるのですっていう言葉がすごく好きでなんかこう今でもそういう言葉を思い出すと依存するんじゃなくて自分の力で何かやり遂げなきゃいけない切り開けなきゃいけないんだっていう。 自分を奮い立たせてくれる言葉ですね。春はそうですね、うん、でもなんだろうこうすごくのびのびとしたなんかこう明るい季節で何か新しいことを始めようって思う季節ですね私にとってはいろんなことに興味を持って可能性をたくさん見つけられるというか。 広げられれるようなな年になればいいなと思います。なんか私はやっぱりそのいろんなことに目を向けてこう興味を持ってやってみようっていう気持ちは大切にしたいなっていうふうに思ってます。